松山市北条の鹿島で行われたワンちゃんのイベント犬ヶ島プロジェクト2018の様子をお送りしますどんなワンちゃんに出会えるかな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 今年で四回目となるイベント「犬ヶ島プロジェクト2018」が行われます。夜付き場に行ってみるよどうも。どうも。うあ ら, ららら。あらら。こうめちゃんです。今日は犬ヶ島に。そうです。あお名前は。こうめです。こうめちゃん。ん こんにちは、かわいいね女の子牛牛女の子です。<笑>遊びに来た子梅ちゃんも参加する犬ヶ島今年は犬と人の防災についてというテーマだそうですワンちゃんと遊びながら学べるイベントなんだね鹿島に渡る船着き場には飼い主さんとワンちゃんがいっぱい 鹿を乗せたた船がやってきたよワンちゃんも人もこれに乗って鹿島に渡ります船の料金は大人210円犬20円で往復できます。 いざ上陸。 もうこのワンちゃん専門にお好きなんですか。そうですね。あ今の頃は。そうですか。どうぞどうぞ行きましょう。はいえー、お手入れ大変じゃないですか。なんかパーマかけてるような感じですけど。まあでもブラッシングする程度でそんなに特には綺麗な髪です。髪というか<笑>白髪もないし、ね羨ましいくらいの。<笑> イベント会場にはブースがいっぱい工場在住の橋本大二郎君自閉症の橋本大二郎君の作品の缶バッジ先着200名様にプレゼント。 こっちにもワンちゃんが。残念残すよね。一番になってしまうので、えー。取っちゃって大丈夫ですか。<笑><笑>ごめんなさい。ごめんなさい。<笑>こんにちは。こんにちは。こんにちは。<笑>こんにちは。<笑> スタンダードなプードルさん綺麗ですね。また。お名前は。シシマルク。シシマルク。可愛い、ね。 こちらでは犬の運ありがとう。 どうでしたか、今日は。今日はこんな感じですね。いつもね。うん、そう、頑張る<笑>おもちゃにちょっとつらいかもな。<笑>お疲れ様でしたはい、ありがとう。ありがとう。ジグザグに走ったり。ハードルを飛んだり。二人とも上手です。 飼い主さんと一緒だと楽しいね爪切りをするワンちゃんを褒めてあげるのも大事なんだね。 いいです。あ、たお、いいよ、取ると取ると、いいよとると。四葉ちゃん。この子とあの子はいいとこぐらいなんですけど。全然。いろはです。いろはちゃん、いろはちゃんと四葉ちゃん兄弟みたいですね。<笑><笑>兄弟ですね。えー、うわあ。 時々散歩に行った。りすすすするんですかイロハちゃん、んんんんででででかかかかちちちちゃゃゃとと、ははい、は…いいいいいも、きくななななどどっっが体重重いのかな体重ははイロハのー本当ですか体重じ性格はどんな感じですかえー、と臆病で<笑>なんかすっごい なんうよっっしうよなんかによへんですかそうでででいいいのワンちゃんのおおしくすすすすかかかねえにちちちはは匹るこっワンゃゃ名前茶太郎ちゃんもかわいいねー。 うまくいってますか茶太郎ちゃんと四つばちゃん。そうですねもうもうだいぶ慣れましたね。慣れました。はい、あのこちらのワンちゃんとは仲良しなんですか。いいですそうです。すごい仲良さそう。もう結構合ってるんで。<笑>あ、そ友達。はい、こちらのワンちゃんも取っちゃって大丈夫ですか。はい、あ、慣れてくれたみたい。 かぶりもなかのけましたんでお名前は虎之助で す, トラすくん<笑>どういう感じ書くんですかどういう感じ書くんです か, ですかどういう感じだろうかな、えー、今考えてる考えてます、ね、ひらがなです か, ひ ら, がなかなひらがなでへえ。ねえねえ、こっち向いて虎之助ちゃん虎、虎、虎虎ちゃん ト ラ, ラちゃんあ可愛 い, いね。<笑>トラちゃんとはどういう出会いだったんですか。本気がね言ったら、ほう、保護して多分多分多分兄弟なんですよ。保護っていうのは。えっとね。山の中を。え本当に。野良野良犬の赤ちゃんだったの。 一緒におったんですか。やってきていやとね、うん。違う時に生まれ。この子は一歳な、ね。でもお母さんが同じ犬です。<笑>あ そ, そうなんですか。ドライル。うんうん。ドラがいてるところに、えー、言ったその頃の野良犬お母さんは捕まらないんやけど、うん、結構子供を産みまくるんで。今年もトラの兄弟とりあえず手にかかるやつ。 はは持って帰ってきてはは、えー、変えたらなと思って。<笑>うわあ大変じゃないですか。<笑>そうですね。ねえでもほっとけない。そうですね。ほっといて増えるばっかりやしね。そうですえ今日はどちらからですか。はえー、と資格中央市です。あそうなんですね。ワンちゃんを通じての家族の付き合いっていいな。猫は。 松山市保健所の阿部獣医師です。おはようございます。おはようございます。今日、松山市保健所はどんなブースを構えてらっしゃるんでしょうか？あの災害時の避難所でのペットと一緒に避難しましょう。ということで啓発活動を行っています。松山市ではいざという時、ペットちゃんと一緒に避難所に行っていいということですか？本質的には？はオッケーです。オッケーはい。 ちゃんとしつけをしていただいてで小型犬であればゲージを持っていただいて猫もですねでトイレのしつけとかちゃんとしていただいてで他に他の避難所を利用されている方に迷惑がかからない準備をしていただけばもう本質的にはでできますのでこれからの課題としてはどんなことが挙げられるでしょうか松山市としての取り組んでいかなきゃなということはありますかこれやっぱりですねその ペットを連れて避難する方自身の健康ですよ、ねうん、だか誰飼い主さんが本質的にはその連れてきた犬や猫の面倒を見るんですけどもそうやっぱり怪我をされたりね、うん、ストレスとかね犬や猫に世話ができなくなってしまうケースが今回もありましたので、うん、そういうのがちょっとこれからの課題かなと思います。うんうんうん 暑い時とかこう ガ, レガラスだらけになった時とかに、うん、あとはねあの一番今多いのがねあのんんだりするんでするでよ阪神大震災なんかのあの中でそういう時足の裏の肉きを守るためにしてもらいます偉 い,、ね、ユニフーいやこの子おとなしいんであの楽ですけどもうちょっと高いとこ投げたら。 脱げた脱げたいやなんとかはいこんな形で歩かせます<笑>歩かせますこう形ですよねこのだから前を後ろでやるとバッチシ<笑>これ下から下から下から回して上に<笑>下から回してでもう一回し 上で一回くくるんですよ。あ、らい、はい、んかしょ<笑>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 伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援していますお名前はクランですクランちゃん、はい、どういう漢字を書くんですか、えっと、カタカナであクランなんでクランちゃんになったんですか、えっと、娘がつけたんで唯一の一人っていう感じでここにハートがありますあ これ、剣持っとるそう剣持ってます剣持っっるああはげました。<笑> で、こまんできちゃいました。よろしくお願いします。今日は何をされてるんですか。今日の障害者の就労支援の方で作ってる作品を持ってきました。<笑>障害をお持ちの方が作ったんですか。<笑>はい、みんなで。受注も受けてますのでえ。どうやって、何、何。受注っていうのは。研修だったり、名前だったり。 オ リ, はい、オリジナルで作れるので<笑>ぜひ皆どうですか<笑><笑>こちらはボランティア団体犬猫ライフネットワーク愛媛のブース。 これこれ何してるんですか？はい、オリジナルのねタグを作っております。これ何ですかこれ？これは？えー、名前が前とレア番号を入れて、そして手作りのサステルチャームとか、うん、あとこういうキラキラチャームとかを組み合わせてオリジナルの迷子札を作っています。す<笑> <笑>いや い, や い, やいやコンセプトちゃんとちゃんと手は手があ る, けるダンプちゃん何でもと。<笑>旦那が プロレスが好きで強いですね、ダンプ松本って我々の世代ですよ私は違います、世<笑>代は違いま す, <笑>いますご主人、ご主人昭和何年生まれですか58年ですあで、若いのに、ダンプ松本をご存知ダンプちゃん続いて、第四問いきます 人間の指紋あると思うんですけども人それぞれ、えー、違うと思います人間の指紋のように同じものが2つとない犬の体の部分はどこでしょう人間の指紋のように同じものが2つとない犬の体の部分はどこでしょう1番肉球2番剣士3番鼻の模様1番だと思うから。 はい、飲みられますねでは2番だと思う方はいでは3番だと思う方<笑> 3番多いですね正解は皆さん正解してます3番花の模様それぞれ、えー、ワンちゃんごとに異なりますので、えー、そう面白いですねこの花<笑>やったねやんや名前は琥琥珀珀です琥珀くん 琥珀 く, くんです琥珀 く, くん、よく似合います<笑>よく来たね ー, <笑><笑><笑>あーな<笑>犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください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 さんも、はい、初めてです。来られてみてどうですか。い, いいとこですね。本当一日中遊びたい感じ。ですワンちゃんはどんな様子でしょう今日は。今日はちょっと疲れた。あ、<笑>車が長かったので。え、どちらからですか。宇和島です。宇島から。はい、<笑>ちょっと走り込行きますか。またろうさん。あ、行ってください。<笑> 唐草洋一郎さん、北条地区まちづくり協議会の来、ねはい。来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。今日は本当にいい天気で。ありがとうございます。本当に犬ヶ島の四回目。四回目ですね。本当にあの、はい、県内各地から来られてますね。はいはい、そうなんですよ。今日もね、なんか、は。 船の上に鹿が乗っとるっていう方がいらっしゃることは初めて来られた方やと思うんですよ。はい、楽しんでもらいました。今日はね。はい。もうワンちゃんの聖地として、そう。もうこれワンちゃんの聖地ですね。決まりましたね。ね恋人だけじゃないまま。ワンちゃんの聖地ですからまま。はい。ワンちゃんにとってはもう車は来ないし、そうなんですよね。空気も綺麗だし、はい、広場もあるし、海は綺麗。そ女性も綺麗。 女性も綺麗ということでお天気にも恵まれ た,、はい、まれまたありがとうございますこの犬ヶ島ですがもともとどういったお気持ちで始められたんですかです、ね、私どもまちづくり協議会っていうのが主催しておりますがまち、あ、づくりといえばなんか人と人人のコミュニケーションというところに視点を置 き, 置きがちなんですが、はあ、ダメなんですかそれだけじゃないんですよね。今やっぱりペットはもう家族と同様 その中で、まあ、ワンちゃん の, あの飼っとる数の多い、はい、飼い主も多い、はい、となるとですね、やっぱり人とペット人とワンちゃんとの関わり合いをどう考えていくかというのをまちづくりの1つかというような目線でですね、今回こう、犬ヶ島というタイトルであのワンちゃんの飼い主の方に集まってもらってそこでコミュニケーションを図ったりですね、えー、取材もあったと思いますが防災のこととかも考えていただくとなので幅広くまちづくりを考えていきたいと。 いうことでこのイベントを開催しました、はあはい。鹿島といえば鹿の島なんですけど、鹿の立場はこれな い, ない。そうなんですね。なんか鹿の上に犬がついてるでしょ。犬が島。そこに来てます、ね。なるほど。そこに来てますね。鹿もちゃんと尊重してますよ、はいとします。してますね、えー。はい。じゃあこれからあの今日このイベントだけじゃなくて普段からもここには犬来ちゃって大丈夫なんですか。全然大丈夫ですよ。はい。あのー、フラットね。 鹿島にに遊びに来てくださいワンちゃんと一緒にん、はい、ワンちゃんと一緒に、うんまあ、防災のことも考えながら、はい、毎日いつ来るかわからないそうです、ね、災害に備えるためにも、はい、普段からワンちゃんがペットがどう対応していったらいいかというのもやっぱり考えていただく一つのきっかけに今日はなったんじゃないかなと思っております。楽しいいいだけじゃない、はいはい、犬ヶ島はい、学ぶ遊ぶ遊 食べる、ここですね。ルルブ。ルル ブ, ルル ブ, <笑>ルルブ、はい。ルルブです。ありがとうございます。また来年もあるんですか。来年もやります。あ、そうなんじゃん、はい。はい、来年もやりますので、ぜひまた来年来てください。はい。はい、ちなみに、唐草洋一郎さんはワンちゃん飼ってらっしゃるんですか。私ね、小さい頃には飼っとったんですよね。でね、亡くなっちゃいましたもん。<笑>はい、それからですね。飼った動物が。チンチラ。金魚。 だけです。あはい、はあ。私も犬飼ってません。<笑>犬飼ってない二人が、はい、犬ヶ島からお送りしました、うん。ぜひ犬飼ってみたいです。そうですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。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 村上犬猫病院は猫ワンを応援していますただいまおうち古くなっちゃったね、うん、そうだちょっと待っててねえへ、ー、へんだこの行列ケース平岡工業日本ケアドック協会はワンちゃんと飼い主さんの絆作りをお手伝いしますケアドック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 どちらからですか今治市かです今治か ら, 治か ら, 治から名前は姫ちゃんですちゃーん姫ちゃんも鹿島の散歩楽しめたかな猫はそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました また鹿島に遊びに来てね。